QNG&OPS のベストアルバム Mr.Go が4月19日に発売。発売して2日間の累計売上枚数が約103万枚となり、早くもミリオンヒットオリコン調べを達成するなど大注目を集めている。金プリは5月22日をもって平野志陽さん20、六騎士ユーさん20、七神宮寺優太さん20、 5の三人が脱退しジャニーズ事務所からも退除岸士の宮城退除長瀬廉さん24と高橋海人さん24の同ユニットに生まれ変わります。五人にとって最初で最後のベストアルバムというところで、ミスター・ゴは多くの人たちの関心を集めたわけですが、同アルバムに仕込まれていたサプライズが今盛り上がりを見せているんです。女性誌ライター、ミスター・ Mr. 5の初回限定版には A と B があるが A の中身は発売当日まで完全シークレットとなっていた。そんな限定版 A に収録されていたのはシンデレラガール2023の MV だったのだ。キンプリが2018年に CD デビューした原点であるシンデレラガールを5年ぶりにレコーディングして MV も取り直したんです。 ちなみに、新 MV の一部は、キンプリの公式 YouTube チャンネルにも投稿されていますが、ベストアルバムの特典の DVD と違い、音源派2018年版のまま、すでに脱退している岩橋玄樹さん、26のパートは、代わりに神宮寺さんが中心の映像になっています。全能。 近く、シンデレラガール2023の意味新ラストが話題に、シンデレラガールは、キンプリにとっても思い入れの深い曲として知られている。例えば平野は4月12日発売の d v l i f e ワンパブリッシングにて、KNG&OPS はここから始まりましたから、当時はドラマ、 花のち晴れから MEXT シーズンからの撮影と並行してこの曲の MV 撮影があって寝る時間がなくなっていきなりデビューの洗礼を浴びた気分だったことを覚えています。ショーと語っている。もちろんファンにも人気の楽曲だが今回特に注目を集めているのは MV ラスト数秒の意味深な締め方だという。 2018年版は6人が座りファンに向けて KP のポーズを取るという内容でした。対して今回は、脱退する平野さん、岸さん、神竜寺さんの3人は背を向けて去り、残留する長瀬さんと高橋さんは MV が終わるまでこちらを見ているという3人の別れも感じさせる演出だったんです。 三人が遠いどこかへ行ってしまうような雰囲気も感じてしまうものでした。前での女性誌ライター。この演出はファンの間で、最後脱退組だけ背中向けるの。涙出る。一番最後残る二人だけ完全にこっち向いてるのなく最後に笑顔で背を向ける、五人。待って、行かないで、待ってえ。何度見ても涙涙涙です。 といった声が SNS に多く寄せられたのだ。資格売買ではなく、別れを早期させる一方で、こんな解釈も。よく見ると最後のシーンの少し、前岸さんは手のひらを上に向けて手を差し出すポーズを平野さんはおいでという手招きをそれぞれしていた。そして、ラストシーンでは、神宮寺さんと長瀬さんも、こちらに向けて手を差し伸べるポーズをとっていました。 どう見てもバイバイではなくついてきてねというポーズなんです。加えて、平野さんは背中を向けて画面を食え去ってはいるものの、顔は最後までこちらを見たままなんです。そのためバイバイではなく、待ってるよという風うに解釈するファンも多いですね。前での女性誌ライター。金プリファンからは、この人たちの背中にティアラはついてきてたんだなぁと新規ファンは思うわけですわ。 最後のしようく君の横顔は、また、迎えに来るための笑顔だと、そう思うことにしようと、子供が朝ごはんを食べている時にやっと MV、干渉した。バイバイじゃなくておいでおいでしてる。ずっとついていかなきゃね、って話した。大丈夫、一瞬お別れするだけだから。 ちょっと留守にするだけだから大丈夫、大丈夫でいいとこ見つかったから二人もこっちおいでってなるから大丈夫。といった声もやはり多く寄せられているのだ。もちろん MV のラストに込めた本当の意味は本人たちにしかわかりません。しかしファンファーストで多くをやり遂げてきた金プリだけにファンへの思いが乗っかっていることは間違いないでしょう。 5月22日の平野さん、岸さん、神宮寺さんの脱退まで残すところ1ヶ月。金プリファンのずっと別れたくないという気持ちが増幅して、それが今回の反響につながっているのでしょうね。全道5年の歳月を経て大きく成長した王子様たち。残り1ヶ月、最高の輝きを見せてほしい。 近く、大人王子様かっこよすぎる、5人のキンプリ、シンデレラガール2023、おわちゃわちゃもパワーアップでお届け。一人が踊ると、背後でみんながわちゃわちゃとふざける。キンプリの日常的な風景だったが、これも身を覚めだと思うと切ない。